国を救った重傷の海賊こいつを果たして敵とみなすかこの国では英雄と見逃すか麦わらたちの命運はお天道様に決めてもらいやしょうサイコロ振って一以外が出りゃすぐにでも麦わらとローの首を取りに行きやす。 サボもう行っちまったのかもっと話したかったななーに根性の別れじゃねえ旅を続けてりゃきっとまた会えるだろうそういや今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったななんだそれ変な話だ レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのにその噂は私が流したんだえ私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなかったのさだからこれでいいんだいいわけねえよレベッカはそれ知ってんのかよ ああ手紙が渡っているはずだレベッカには長い間苦しい思いをさせてしまったこれからは明るい場所で楽しく暮らしてほしいそれにレベッカはまだ子供だ一時の劇場で将来の幸せを逃してほしくない <笑>大変だべ！海軍のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここもアブネべ。ルフィ先輩たち、案内します。東の港に船があるから、それで脱出してください。ロメオ、みんな、ちょっと用事があるから先に出てくれ。 は6さあ天命だ海軍全体麦わらの一味並びにトラファルガーローそしてその他罪人たちを一望打尽にせよどれ運はもう尽きたのか試させてもらいやしょう全力で よかった私ちゃんとお礼を言いたくてうっせえそんなことできたんじゃねえお前いいのかよ兵隊のこともう会わねえ気だぞルーシー私お手紙もらったの兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだどうしてひどいこと言ったから私と暮らすの嫌なのかな 迷惑なのかな知るかお前が考えろ俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ嫌だよいいわけないよじゃ、来るかうん、行くありがとうひひひひ、<笑>気にすんなあれは エベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと。海軍全体に次ぐ、早急に麦わらを唱え、エベッカ王女を救出せよ。広瀬が井上までの道を、俺が作る。邪魔な奴を倒したら、あとは自分で行け分かった。三、三。 レベッカ 様, ッカ様麦わら麦わらのやつ海軍全体レベッカ様がさらわれた地球麦わらを取る、はい、麦わらこの一大事に君はどこへまあいいこちらは脱出の準備を進めようまずは海軍の動きを鈍らせようか物資を破壊すれば。 奴らは必ず混乱する、うんうん、<音声> 360ポンドほよし俺が周囲の敵を引きつけるべその間にしっかり動けよキャベツァフ<音声>言われなくても分かっているさ僕は物資の場所を聞き出すとしよう これで終わりだよしベ、うん、ベッカ どっかの王子様の子なんかじゃないよ何百人人を殺してても手が真っ黒に汚れてても私の父親は一人だよ私はキュロスの子だよ<笑><笑>嘘嘘 私が父親でいいのかうん一緒に暮らそうよお父さん<笑>あったかいああ 《殺しとくか!うん》仏師<ロッ><ロッ><ロッ>はどこに置いてある素直に吐くのが身のためだ。<ロッ> こののの程度の人数じゃ俺のバリアは止めらファ、えー、イト よし まずは一つ、破壊完了だお、おい、俺たちと物資がないぞ一体どういうことだ<笑><笑><笑><笑>頼もしいわ<笑><笑>そろそろ任務に戻らないか 第3次先輩に下がるんじゃよ僕はヤツの仲間に命を救われた恩人の仲間の命これ以上狙ったりはしない物資の場所を教えるこれ以上斬られたくはないだろう物資はあそこだこれでいいんだな<笑>大進化 この感覚を待ってたサロンサロン 我々の補給物資を死守するのだいかん任務放棄は軍機に反する大進化これで終わりだ 第3ここの守備を任せるようこの僕にこんな地道な作業をさせるんだ罪な奴らだな麦わらの一味九刀流アズラ・スズリュウン・アッ スタート<笑> これ以上俺を攻撃すれば すべーーて破壊して海軍を動揺させるぞ 大強すぎる。 ブッシュはあそこにあるぞ ス, <タッ>スワン・イク これでしばらくは大丈夫だろう海軍の動きも鈍くなっているはずだコールアイな行くか逃げるとすりゃ東の港か アッシュも急いで向かいやすからね足がつくまでの間海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうかッッ大進行だ 俺らったらやっと進めるか行くぞ。 おいマルトロメオン僕より目立つな人気は僕のものだこんなこと言うてる場合じゃねえべよまったくわがままなキャベツ食べ 命の恩人だゴッドウソップ恩人を助けるのは当然のことだろう大うるせえな分かってるよ<ス><ス> さっさとトウグラフトを打ち直せ大進化いい 助かるぜ。ありがとよ。<笑>お前、僕より目立つんじゃない。その派手な見た目、早く管にしない。喧<笑>嘩は洒落じゃねえんだぜ。 助かったありがとう取君<笑>なんんんなてああありりりががたたいおお言葉こちらとととうだだン先輩ン先輩輩か守できねはまっすぐ 単に一つ逃げたとしてその先に未来はないせめて足が地獄へ案内いたしやしょう さっきからヘルキ投げると。 これは目の見えねえお前を無門でぶっ飛ばすことなんてできねえこれソおさん嫌いじゃねえからなその情けは何の役に立ちやすか実態そこないやしたよ右手で殴るぞガムガムのエレファント 男の戦いには立場ってもんがありやしょこっちも我慢して立場貫いてんでぞ村人を儲かうわ麦わら<笑><ん><笑>こりゃ 感情に怒りのかけらもねえみんながお前さんを助けようとすんだねあんたは一体どんな人だい優しい顔してんだろうね目閉じなきゃよかったな